ビニール傘にしだれ桜を取り付ける位置を丸で示してみました。48本と24本つける場合の2パターンをご紹介します。傘につけた時のボリュームはこれくらい違います。ビニール傘は骨が8本のものを使っています。貼る場所は48本、24本の順に説明します。 まず一番外側です骨の先のところとその間16箇所骨の先だけ8箇所です少し内側に入ってビニールのところに2箇所ずつ全部で16箇所骨と骨のちょうど真ん中のところ8箇所です次は内側から支えている骨のところに8箇所 同じところですが、1つ飛ばしに4箇所。最後は少し内側に入った骨のところに8箇所。こちらは先ほど貼ったところとは90度ずらして、少し内側の骨のところに4つ貼ります。全部合わせるとそれぞれ48本と24本になります。48本の方はボリュームがありますので、 一つで存在感が欲しい飾り方に向いています24本の方は約半分の労力でできるのでビニール傘を何本も使って広い範囲に飾るのに向いていますしだれ桜を貼る位置や本数に決まりはありません飾る場所に合わせて工夫してみてください